するしないそれでは今回の匠ご覧くださいそれでは難二曲一本場開始です皆さん手早を開けてください ドラマローソー。上茶が二着目に浮上しました。ねえ。上茶さんなんか強いんですよね。知 っ, てる<笑>知ってる人なんです よ, よ、ね。強い人なんですよ。練習会でも呼ばれてますよね。はい、ドリブン。だから。ちょっと今不安な気持ち。<笑><笑>そんな気持ちになっちゃったんですか。 えー、これ普通のペイから切るんですけど、な、うんうん、ま中野さんなんですけど、ペイちゃんさんが泣、ね、く可能性を高めてあげましょうか。でも泣、ねま、いて泣いてくれないよね。そうでしょうね、2900点でね、ここにねペイちゃんがいてくれたら、小林剛さんが言ってくれたら<笑>泣いてくれると思うんですけど<笑>、うんまあ、タイプにもよりますよね。はい、あまりしたいかもしれないです。結構ねこの人の タイププによって僕のトップ率変わるんですよ、うんうんうんうん、でもあの彼は多分そんな安い仕掛けそんなにするようなタイプ で, でももうめっちゃ遠いじゃないですかまあまだ見えますかトップ、うん、ト, トップ見るというかまだだって最短3曲ですからね、はい、まだまだまだまだまだまだまれば2着とかになりますよね、うん、なんで安くよりもまだ作ってくるです、ね、じゃあペードラさんがってもらうためにも あ, あそれならね泣くかもしれない今回も役配重ねて 集まった場合は仕掛けていく。タイヤの仕掛けはちょっとしにくいですね。しにくいですかもうちょっと赤 と, 赤とかドラどバーがいっぱい来ればできますけど、ない状態で、ちょっと全部あってもリスキーなイメージがー止められるのか、この神茶の親、まあ、正直怖い。検<笑>査って意識持ってます、結構、もう今の状態でも。 もちろん電車の意識持ってますね。うんうん、ここは最悪あの、下茶さんにアシストまでしてもいいかなぐらいですね。下茶は3着目になった下茶へのアシストを少し考えている、まあ、アシストしすぎない程度に。うんうんうん、あの安い手だったらアシストして。あこれ切っちゃった。いい で,、はい、あの大丈夫ですよ。ちょっとゆとりすぎるかもしれないですね。ペイぐらい切ってもいいかもしれないですけど、怯えた、珍しく怯えたパワー1切っちゃった。結構ここまでのパターンでないですね、それもね。はい、怯えたパワー1切りなんですね。はい 面がペイ重なってくれてね、うんはい、ててもうちょっと極端にしてるじゃないですか、e、やってくん な, <笑>ないですかね<笑>、でもね、これ、あんまり早く気りすると重なってないかもしれないんで、うん、まだ寝かせたいですかいや、でもね、寝かせらんない、ないもうちょっとロス的に、自分の進行的にも、ここでペイを離した、は い, 泣いてくん な, かったなぁ仕掛けませんでしたね、声は出ませんでした。 持ってないかもしれませんね、まあね持ってくれたら嬉しいなっていうだけです、うん、いろんなパターンも考え て, てでもちょっと極端ですねでも極端次はウーパンですもんねちゃんと上がってくれるのかな、うん、今度親はウーピン切った内側が早くも出てきているかねえちょっと怖いですね、はい、もうね急走は一度自身で切っています、まあ、これ切るいですけど、はい まあ、切るしかないですね<笑>ちょっと周りの速度感をかなり警戒されてますね、今回。まあね、測ってますかトイメンさんがちゃんと上 が, ってく上がりに行ってくれてるのか、めっちゃ無茶なことしてるのかがめっちゃ気になる。大物手目指してると遠回りしてるパターンありますもんね。うん。ルーピン・パーピンですよ。ャンパーピン切れましたよ、と。ヤング・<笑>パーピン切られたと、これ、こっちもどうにもなんないですからね。ね 黙ってやるの待すそれ嫌いなパターンですよんね太郎さんすごい何も自分でこうできないでも動いてもいけないししかもちょっと自敗が重なっても重くなりそうなねになって手は進まないし本当ちょっとやばいですねこれねでもこれはもう危機感感じてナンはもう場に2枚切られていました どこかで下茶屋のアシストもあるかといったお声もありましたが、情報がないんで、仕掛けとかね、情報がないんで、ね、はい、んでアシストできないです。まだね、しようがない。来ました、すごい、太郎さん、なんか震えてたのが正解でしたね。いや、正解というか、ちょっと 予, 予定以上、予想以上ですよあ早 か, ったですか、まあ、こといって何もできないんで、はいしかもこれはやばい。 あこのまあ、とりあえず現物で泣いてくれたら嬉しいけどな。だ<笑>いませんでしたポンどうしよう。簡単に降りるのは嫌いだっていうのは何度もお聞きしましたが、これ、まあだけどね、ちょっとね、降りるのは難しいですけど<笑>あの、僕にドラがなくて、はい、もなんか例えば、豊面さん、ドラがあったら最初から、もうちょっと。 あんな極端なすっちゃい、まあ結構つぶぎり多いんですけど、極端になってない気もするんですよね。確かにそうですよね。考えると、どこにあるんだみたいな。話の時に、<笑>あ、候補に上がりますね、親が。ついは。<笑>急走はドラ筋。まあでも、ね、ちょっとイーピンリスクあるんですけど、はい、このぐらいはやってやろうかなって。イーピンションパイ、はい。ですけど、スーピンが通っています。はい、対応で仕掛け返す可能性、まあ急走も急前提ではなるんですけど。はい キャこのぐらいはやってやります<笑>チャイプッシ ュ, ッシュこのくらいがどこまでねいけるかそうなんですよね、えー、まだまだ相山ありますから、ね、今数ワン出ればいきます発射しますいきますというのは仕掛けていくってことですね、はい これは現物になってきますよね、はい、しかも誰もねちょっと行く人いないの<笑>担当がちょっといらっしゃらないみたいですね今のところ代表してるように見えますねあ、ローワンが通ったこれで現物が増えてしまった、ね、これってどうなんですかねこれ僕降りるの降りるのはできるんですけど、うん、いい悩みですね降りることは簡単 っていうかできるけどそれが正解このパターンで合ってるのか、はい、前に行くべきなのかを今太郎さんが考えてらっしゃるでもギリギリのラインですもんね、はいつも そ, それがいやなんかね悔しいっすてい<笑> う, とうか他の二人何やってんだ よ, ううよ急に急に<笑>匠がクレームを言い出すみたいな。だって本当に<笑>もうめっちゃリスク追っていいじゃないですか特にドイメンさんとか<笑> いやでも、の彼の手もありますからね、はい、急になんかそんなこと言われたら、<笑><笑>今までにない匠のパターン<笑>。わがままな怒りがたまに芽生えるくるけどいいですね、太郎さん。本当なんか急にわがまま全面に出してくるところがまた可愛らしい。<笑>いや、麻雀中ね、そういうわがままな怒りが生まれるときあるんですよ。あるんだ打っててもね、実戦じゃそうだってことですね、はいう。例えば、はい降 り, 降りることは簡単で、例えば、神茶さんが。 アシストしてくんないとか そ, の時に<笑>いやそういうつもりなら俺も降りちゃうよみたいな降りたらお互い損しちゃうけどいいみたいな分かり ま, すありますよね例えばでもまあまあおりります、はいうん、おしまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあすあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま っていうのを今いろいろ思ってたら、なるほど。出してくれたってことですね、はい。<笑>あ、これはきはきでしかないですね。難しいんですよ。そうですね。ま、自分だけの損得で言えば、おしろく、だけど。二人、相対的に、二人が得することをよしとしなければ、降りちゃう手もある。みたいなね。でも、今回ちょっと周りもきつそうですよ。ですね。お祈りになってしまうのか。 このままゲームと、ちょっも 弱, 弱いふりしとく手出だしのスピン、<笑>チーピンは筋ですね。このまま親がこうね、もでもそろそろちょっと流曲の感性が上がってきましたね。<笑>残りの順目が。はい それでもう安敗だらけになっちゃった。ってことは、はもう対応します急走や発を打ち出すのもね、ねどうですかまあ、ローアン、ノーチャンスなんで、ウーアンもまあ大体、ウーアン短期しかないじゃないですか。まあ、ね、あとは変則赤短期しかないです。4、4、4まあ、ちょっと、3、3、3、5, 5とか、ちょっと変則ありますけど、それ以上に数ピンもね、全部見えてて。そう、まあ、大体、もう折り切れるんですよ。はい。だけど、まあ、一応ね。だから、こう、ギリギリ、<笑>ギリギリね。 もその苦しそうな降りるの苦しそうでしたけど<笑>どうですかねあーあああと言った声はそうそうあん法がハンコになった声でした三ワ ン, ンキじゃあ三ワ ン, ンはちょっとやりすぎだよねまだねまあしょんぱいでちょっと気持ち悪いですよねいや気持ち悪くもないんですけど い, い, いけますか通 り, 通, り通りと通りとは思うんですけど、うんうんうん、でもまあ ね, でねあの自分のあ すする可能性が低すぎて、はい、<笑>押し出されていく範囲も他がね、はい、3番通ったてまあこうなればね、はい、もうねあの泣きますよ1手進む範囲はうわどうしよう1手進みました、ね、自からいいじゃんてん、まあ、3番切るんですけど、はい、これ大事なのはウーアンをポンするかどうか一応考えといた方がいいですね したに初か9層を切る か, か切るまあ初ぐらいは言ってもいいと思うんですけどねた、うんうん、だここで初切るもなくはないですよねあそういうことですよね21、はい、引きのテンパイとかもあるしワ1、うんうん、だったり6、はい、急層が通ったらね9層切るパ、はい、ターンもあるかここはちょっと悩ましいな初を切るのか途中どうしるですか初は、はい、あのそんなに当たんない捨てないんですよね何チュン切り出しまあ赤、うん、リルだと初と一の何チュン切り出しはないんですけど 赤もない、ドラもない手で初統一の時にんちゅうで意外と切り出さないんですよね、うんうん、あの時点で統一だったらもう1個重なっても嬉しいです、ねはい、は, いはい。だ、はい、から端敗の処理だったりもするんですけど、はい、まあ、めっちゃできてるケースももちろんあるんで絶対と言えないですけど比較的そ通りやすい敗ではあるスタートから統一だった可能性は、はい、低い低い、うんまあ後から重なったパターンはあるか も, です、ね、もちろんなんちゅン発ってきたってなん切ってチュんきったら初持ってきたとか ね, たたねそういう可能性がありますけど あれ比較的通りやすいから切ってやろうかなと言っていたいやでもこれ切っていい良さそうなんですよね微妙だなどうする切りましょうかおっ初を切りました、はい、やはりギリギリのところはしっかり前に出ていくあとはね天敗が取れるかどう か, う、ねまあ、なんか初を切らない最初は切らない手だったんですけど切らないと思い込んじゃうのもよくないかなと思って 積もったのは数 あ, あんこでございましたリーズも初そしてド ラ, ドラが裏ですかこれが初入だったらめっちゃ恥ずかしいんですけど大丈夫ですか裏が1個あった<笑> 4000は4100オールこれで逆転されましたねでは皆さんの手配開けていただきましょう あ、チートイツ展開。あっ、ってた。3層、あ そ, そこにいますね。初、いつ頃ろあんこになったんですかえ初引きリーチですか<笑><笑><笑>そういうこともありますね。ねへこれ、最後、マンズ泣ける形だったら、急走短期の展開取るってことですよね。いや、急走切ってリーチも考えてました。急走切ってリ ー, るリーチもある。リーチもする。リーチするかもしれない なるほど、今、インシャンテンでね、ギリギリのライン粘っていきましたけど、トップさんが積もり上げましたね、そしてこ、越えられました、この後は追う立場となります、どう戦うか、今回も見どころ満載でしたね、はい<笑>あ、ちょっと切ない顔になりましたね、切ない顔<笑><笑>いやだよ、なんか今回やだよ、怖いなって言ってたらね、実際に恐ろしいことになりましたからね、はい、まあでもしょうがないです、うん、このままね。 はいどうなっていくんでしょうかいい読みだったと思ったんだけどな、これ。でも、入り目だった。入り目だったのか。そういうもんですから、マージャンっ怖い推理<笑>で、別に推理 で, で、ね、絶対当たらないんで。そうそうそうそうまあ、引っかでも、これを切れるのがタロさんの強さですから。そうっすか。うん、だって…まあ、強さかどうか分かんないけど、切りたいですね、僕はね。うん、だって切れないですよね、これを。で、これギュース、牛すんも切るつもりだったし、先輩ですけ凡人切れないんで。まあね。 最初の形だと切れない形でしたけど、うん、切れないと決めちゃうのもどうかなとあいいですね、はい、大事ですねその切るっていう思考もあってこそ、はい、切るか切らないかですから ね,、はいねはい、さあご視聴ありがとうございました、うん、次回もお楽しみに